青畳工房6代目どうも6代目です今日は通販の注文がありまして段ボールに詰めて発送の準備をしてましたら住所がなんと探しないしかもうちから5分以内で行けるところということでお客さんに電話をしまして私が持ってきましょうかと運送屋さんを使わないで持っていきますよということで。 お電話差し上げましたら喜んでもらいましたので早速持ってきました運送屋さんが持っていく時間がない分かなり早く届いたと思いますのでアマゾンより早かったかもしれませんアマゾン畳屋6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタン